まとめのまとめというので皆さんまとめにいただきたいのでその ま, まとめの話ということでもないですけどさっき考え方をちょっと書いてみました数枚ですので、えー、と見えない障害聴覚障害も外からわからないということですそれから、えー、ともう一つはあの連続的支援学校、家庭それ地域、年齢によってという話でそれからさっき何度も出ましたがシェアし合うというような。 これらが新しいいい言葉になななってるんじゃないかなと思いますで。見えない障害の中には何があるかっていうとあごめんなさい。えー、と例えば、えー、とさっき言った聴覚障害と糖尿病の話で深刻な問題があるとそこには医者が入ってくる必要があるしロ ー, の人ローでよくわかってる人も入ってくる必要があると思うしネットワークをですねかなりこうなんていうかな専門的なレベルでも作んなきゃいけない。 それかろうの人たちにもあの検証してもらう必要があるのであのよりこう精密な組織立てが必要かなというふうにこれからなるんじゃないかなと思います。で、えー、とこれが最後かな<笑>終わっちゃうんだね。えっ、ー、と、えー、聴覚障害であるとか高齢者であるとかそれから後であとでベテル で触れられらる精神障害者で、ね、あるとかその中に含まれるかもわからないですけど依存症の方とかですねあのなかなか難しい障害を持った人たちに対して難しいというのはあの今までと違う対応をした方がいいよという人たちあるいは全然手がつけてな い, ないような人たちに対して、えー、こういうパソコンボランティアといわれるあの我々がどう関われるかというのはいろいろあると思うんですねそれを考えていくと広がりが出てくるというふうに思います。 あのインターネットの接続なんかはもうあの iPhone があればつながっちゃうのでそういうことじゃないようなあの支援の仕方でかなり高度な内容が要求されるので年齢の高い人が持っているネットワークとかいろんな蓄積した経験なんかこれからこそ問われると思うし若い人にそれを引き継いでいくっていうことが必要だと思うんです、えーと。障害の捉え方が変わっていくだろうと でもしかするとその今まで障害っていうのはこう思想とか哲学の中ではほとんど扱われてないんですよその大げさなこと言えばギリシャ以来そんなもん出てきてない関東も出てきてない現代思想でも出てきてないんですでそういうものをですね高齢化社会になって我々は目の当たりにしてあの当たりにしてそういうものを扱わなきゃならないわけでそういうところにですね こう焦点を当てた支援をする中で、いろんな考え方が変わっていくんじゃないかな、うん、変えなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。これが、まあ、まとめのまとめということで。うんえー、はい、じゃあ、あの、時間超過してすみませんで、どうもありがとうございました。ります花と蝶。今日は、いい天気。